2時出発で琵琶湖まで朝日見に来たのに太陽ねえんだけどすごいデコトラですねただいま朝の3時半琵琶湖の北側を西に走ってます深夜帯なのに遅い車に詰まったぞ後ろのトラックから煽られるしさ先悪いなゆっくりボイスとドラレコ映像の垂れ流しじゃ YouTube のポンコツ運営に弾かれるんですわタイムラプスのふりをしつつ目的地までスキップだやっと着いたぞ行き過ぎてしまったのは内緒だ 何キロで流れてると思ってるんだこんな狭い入り口気づくわけないだろ草生えてるな虫に刺されそうだそれくらいの方が空いてていいさ今時大抵のスポットにはハイガス巻き散らしハイエースがいるからな夜間に道の駅入るとマジでアイドリングうっさいトヨタさん早くハイエースの EV 出してよ積載量とバッテリー重量後続距離の兼ね合いで難しいとされているよなトヨタのことだし様子見だろうなとりあえず降りてみたが人類文明の音がしない メンタリスト DAIGO にこの場所を教えたら高いワインをおごってくれそうなレベルだどこへでも気兼ねなく行けるプリウス夜明けは5時だと言われていたんだが確かに明るいが太陽がない曇り予報の日に出てきちゃうから入れそうな道があるしせっかくだし行ってみようかこの静けさと健全な音 NFT アートにしたらいい値段で売れそうな世界スクショすればいいじゃんと思っている NFT の根本が分かってない人多すぎ問題事情が何であれ 少なくともこの時間のこの場所は俺のものだ。朝日見れねえやんっていう動画かと思いきや、普通に自然に癒されてる感じでくさ。 名古屋港のこういう場所にはゴミが漂着しているものだが、掃除されてるのか見当たらないな。暗くなった後なのにヘッドライトつけないじじいが多い点と、東京並みに道路が混むことがある点以外、琵琶湖は平和だ。30分ほど北に行けばもう福井の日本海ですが、あっちは飛び込んだら死ぬなというレベルで、波が打ち寄せてきて断崖絶壁を作り上げる近くに住んでるなら、どっちにも行ってみてほしいですな。特に琵琶湖沿い。マナーを忘れず、穴場を探す時間こそ現代の癒しだ。さて、 またタイムラプスで北上しつつ帰るぞこの左側のスポット風車村というそうですな道の駅なのかレジャー施設なのかよくわからん宿泊日帰り BBQ カフェレストランサイクルステーションなんかが揃った総合グランピング施設だってさボルボの SUV が似合うような雰囲気だビはこぞいきて荒らすような人があんまり来ない印象があるよな BGM と相まっておしゃれで上品で高級なイメージがついていきますな駐車場が閉まっていたぜ ルートインみたいな深夜に車でき家に牛丼会に行ったりはしない前提か Twitter で炎上中の人にクソリプを食ったりしないみたいなノリで言いますな空が綺麗だったからちょっと止めてみたぞこれはこれで運転しててもまぶしくないしいいなこの北西エリアは何もない直線が続くけどそれがまた良いんだよなちょっと市街地に入っても深夜帯だけ黄色点滅にしてくれてることに感謝したいおかげでスイスイですなスピードを出さなくても気持ちいい この時間帯で無とか割り込み気味に入ろうとした安い車やばいやつ来た自転車の追い越しがひどそう先が詰まっててもすぐ抜きそう行動を走るということは底辺民に絡まれるということなんだ動画だけじゃ伝わらない不能オーラどれだけあのワゴン R に嫌な思いさせられたか思いのどかすぎて地味すぎて高齢化が進んで脳のレベルが下がっているのか大丈夫あと10年待てば 投票にも行けないくらい追いぼれるから去年は1200万円くらい税金払わされましたからねどうせ帰ってこないしその分しっかり言わせてもらいますわ停止線なんてなかったんだ下がってこれるくらいの隙間を残すということを間違いなくさっきの2台はしないむしろギ チ, ギチに車間詰めてそう下手なペダル操作のせいで燃費も上がらない電子ロの恩恵 プロでも下手でももてるこのプリウスもエコと加速のバランスを勝手に取ってくれて楽ですわ右足の負荷低減のために今もパワーモードで走ってますさて右側に湖の真横を通る道を見つけたぞ入ってみようか それにしても最近このプリウスのシャシーの限界を感じるようになってきましたよくできてるけど全開で走ってると足回りのバタつきや組み付けの荒さのようなものを感じる新車価格200万円台の車で金の大半はハイブリッドシステムにかかってるんだろうなこの車の置き換えになるような車種今のところボルボの V60 しかないんだけどそれも T6 か T8 のプラグインハイブリッドだ800万円以上するぞまあさっきみたいなワゴナ R ルがはみ出してきて全損になったら乗り換え考えるか こういうところをこういう時間帯に走るから PHV は必須だなもう b EV でも良いかなと思いつつあるまあ今は車買う時期じゃないなんというか高値掴みになりそうだよな松ぼっくりが何個か落ちてるなさっきのワゴン R の人これ拾ってメルカリに出品すればむしろペットショップでローン組んでコイ衝商動買いして事情があって買えなくなりましたって言って地元に出品してそう月3万円で新車のリース使う方が絶対いいと思うんだけど こんなところにホテルがあったのか、ここ素晴らしいな、泊まりに行きたい。金で引き換えられる文明の産物だけが娯楽の全てではない。見失ってたものを教えてくれる旅人だ。こういうカーブの抜け方で自己リスクは大きく減らせる。ジェブラゾーンなんか無視してお回りしましょう。アウト寄りに入って、出口が見えてからインカットする方が行動向きだな。そしてここ。 なんか金の寺みたいなのあるんだわ交通量皆無で明るいこの時間帯だからこそ観光気分でダラダラ走れるわけですな止めようと思ってたらまたハイエースいたわ後ろにつけようと思ったけどやっぱやめたガラ空き道路は自由に走れるんだこっちの駐車帯はなんだ実質的に封鎖されてるな隙間があったから入るぞちなみにこの時間でもヘッドライトオンだそれが安全運転 こんな時間帯だし車が来てもタイヤの音でわかるから車道の真ん中でのんきに動画撮ってるわけですないつも深夜だったから夜明け直後の静けさと明るさは新鮮だぜ収益化が止まったおかげで金にとらわれずに純粋に時間の自由を謳歌する習慣がついちまったなこんなに自由に暮らしてるのが申し訳ない気分だ湖と田んぼしかないような黄緑と水色の世界 琵琶湖北エリアに皆さんもぜひ昔の物流を支えたとかいう船の展示を流しつつお別れです明日はどこ行こうかなめんどくさいなめんどくさがんじゃねえというわけでご視聴ありがとうございました